届いていますでしょうか大丈夫でしょうかはい、大丈夫です。はい。えっと、それでは、えっと、えっと、発表を始めたいと思います。東京大学の理学系研究科の大野悟と申します。えっと、この度はその、えっと、私にこの発表する機会を与えてくださった、えっと、座長の先生方、オーガナイザーの先生方に厚くお礼を申し上げます。ありがとうございます。えっと、それでは、えっと、私の今日、えっと、発表をさせていただきたいと思います。えっと、ちょっと、えっと、用紙、 いや、タイトルが、えっと、ちょっと違うんですけども、えっと、どちらでも、えっと、同じ内容をお話すので、えっと、 ご了承ください。えっと、それでは、えっと、ちょっと内容に入る前に、簡単に、えっと、自分でもちょっと自己紹介をしたいと思いますが、えっと、大野さとしといって、まあ、多分、Google とかで検索すると多分、別の方が引っかかることが多いと思うんですけど、まあ、えっと、大野悟 と, と言います。で、代社工学とシステム生物学を専門としてまして、えっと、代社のシステムと理解と応用だったりとか、そのための方法開発を、えっと、主に目指して、えっと、研究していく。 います。代謝が何によってどの程度決まっているのかとか、どのような原理に基づいて今のシステムにあったのかってことを、えっ、ー、と、研究しています。で、えっ、ー、と、先ほど、えっ、ー、と、略歴については先ほど津川先生がご紹介いただいた通りです。で、えっ、ー、と、昔、学生の時はも、もその、生物工学の方で、えっ、ー、と、その、やっていまして、その微、えーと、微生物を使って何か有用な物質、燃料とかプラスチック原料などを作り出す時の、その、どういう微生物株、 をえっとこの作ればいいのかってことを。まあ、代謝のモデリングとかシミュレーションとかを使ってまあ、予測したりとかをやっていました。で、今はもうちょっとサイエンスの方をやっていて、その哺乳類細胞の臓器のえそう。哺乳類細胞や臓器における代謝フラックスの制御について解析しています。今日はこっちの話について話したいと。 思います。で、えっ、ー、と、代謝の理解と制御を求められているということで、その今、その様々な分野で、その代謝の理解と制御が求められています。例えば、工学だったら、えっ、ー、と、そのターゲット化合物、そのアミノ酸だったりとか、えっ、ー、と、えっ、ー、と、アルコール類だったりとかの生産を、まあ、代謝を使って最大化したいっていう目的がありますし、生理学においては栄養やホルモンや、いや、 栄養やホルモンが、えっと、臓器代謝に与える影響を解明したいといったモチベーションがあります。で、医学とか薬学においては、疾患時の代謝以上の理解や治療、理解をしたいとか、それを使って、その、治療をしたいとか、いうものを、えっと、があって、まあ、こういういろんな分野において、その代謝の理解と制御が求められています。で、 えっ、ー、と、で、じゃあ、代謝の制御っていうのは、その細胞の中に何が起こっているのかってことをまあ考えてみると、例えば、そのインスリンとか、まあ何かしらの入力が、まあ細胞に与えられます。そうすると、代謝を制御する分子、例えば、タンパク質だったりとか、えっ、ー、と、タンパク質の翻訳語就職、リン酸化を含む翻訳語就職だったりとか、代謝物の量が、まあ、えっ、ー、と、 変化しますよと。で、これ、で、この時に、えっと、そのこういったタンパク質や、タンパク質の翻訳後就職や代謝物量が変化することで、代謝の、えっと、フラックス、反応速度が変化することで、実際、最終的には、その、えっと、代謝が制御されると。その、例えば、栄養が貯蔵されたりだ、ですとか、エネルギーが生成されたりとか、えっと、そういうものが制御されます。で、この時に、まあ、えっと、まあ、この時に、えっと、いろいろ、 これを理解しようとするときに問題がありまして、えっと、まず一つが、代謝制御する分子がえっと変化する分子が結構お、基本的には多いことが多いです。で、じゃあ、どの分子が代謝制御の鍵なのかってことが、結局、このデータだけを眺めていても、なかなかよくわからないってことがあります。 まあ、例えば、タンパク質だったりとか、そ の, その翻訳就職や対策治療が数百数千単位で変化したりとかするので、その中で、じゃあ実際何が大事なのっていうと、それはデータを見るだけではなかなかわからないっていう問題があります。で、その上で、えっ、ー、と、その制御分子っていうのはそれぞれどの程度。 代謝にに変化に寄与しているのか例えば、代謝が変の変化が起こったときに、それがそ の, その制御、この制御分子は実はその 5% だけ効いてますよとか、この分子は 90% 効いてますよとか、まあ、そういうどの程度寄与しているのかってことも、ただデータを眺めるだけではわかりません。でえー、とそ の,、まあその そう、例えば、その、今回、えっと、なんでしょうね。今回僕が、えっと、対象とした脂肪細胞における糖代者について、その制御機構の一般的な知見を、まあ、大体書いてみると、まあ、こんな感じになってて、例えば、その、インスリンで、えっと、 が、えっと、その、で、脂肪細胞を刺激すると、まあ、AKT や AS160 っていうシグナル分子を介して、グルト4っていうグルコーストランスポーターの膜移行が起こると。で、そうしたグルコースが、まあ、中に入ってきて、で、まあ、えっと、回答器を挟んで、 tca 回路は脂肪酸合成に向かうんですけど、その時に回答系には、そのアロスティック制御として、pfk1 という反応には、そのフルクトース26ビスリン酸によってアロスティックに活性化されたりとか、ATP とかクエン酸で阻害されるとか、えっと、パイルベートカインレースについても、F、フルクトース16ビスリン酸で活性化されて、ATP で阻害されるとか、まあそういうことが、まあよく一般的に知られています。で、脂肪酸合成についても、そのリン酸化が効いてたりとか、えっと、 解答系の分子によって、そのアロスティックに活性化されるといった、まあ、こういういろいろ知られていると。で、一般的にはこうなんですけど、他にもその、もちろん文献を探せばもっとたくさんあって、例えば、えっと、今回の代謝経路だったら、25個の酵素に対する80のリン酸化部位があったりとか、えっと、35反応について、その、170のアロスティック制御が報告されていたりとかする。でもまあ、こういう報告自体はあるんですけど、難しいのが、その、これらは本当かっていう問題があって、たつ、その、あります。その、 まあ実際にこの一個一個のそのアロスティック制御だったりとかリン酸化が効いてますっていう反応、えっと、情報っていうのは異なる条件で異なる細胞を用いた実験で得られた、えっと、知見だったりとか、あるいはその単理された酵素を、えっと、その細胞の中ではなくって、細胞から単理された酵素について、えっと、その、えっと、速度論的な測定がされた結果だったりとかします。なので、その実際にその自分たちが興味ある系において、その、 その実際の代謝が変化したときに何がどれぐらい大事なのかっていうことはなかなか理解することが難しいです。で、そこで、その私たちは、えっと、がやったことは、その複数のオミックス階層を、えっと、反応速度論に基づいて統合するっていう、その速度論的トランスオミックス手法っていうものを開発して、その方法を使ってインスリンで制御される脂肪細胞の糖代者。 において、その鍵となる制御機構とその機を解明しようということを目的として研究を行いました。えっと、実際やったのは、えっと、メタボローム、えっとえっと、代謝物の網羅的なデータ、メタボロームデータと、えっと、タンパク質とリン酸化の網羅的なリン酸化プロテオームデータを使って、でメタボロームからはそこから代謝フラックスを出した上でその、これら3つのメタボロームと代謝フラックスとリン酸化プロテオームのデータを取得した上で、その代謝制御の機構の 制御機構とその機を見つけ出しましょうというような話です。要するにその、えっ、ー、と、その、皆さん、もしかしたら聞いている方は、その、オミックスを測るってところを、えっ、ー、と、専門にされている方も多いかと思うんですけど、僕はその、測って、その、定量的に、この分子がこれぐらいの濃度でありますし、その定量的なデータが得られた後で、じゃあそのデータを使って、えっ、ー、と、代謝の制御について、どうやって知見を得ますかっていうことについて、えっ、ー、と、話したいと。 思います。えっと、で、えっと、今回対象とした脂肪細胞についてのその生物学的な意義付けを説明すると、その、まあ、私たちが、まあ、ご飯を食べると、えっと、水臓から 血糖値が増えるので、そのせ血糖値に対して、水臓からインスリンが分泌される、ホルモンインスリンが分泌されて、代謝の変化が起こると。で、肝臓だったり筋肉とか脂肪細胞の代謝が変化するということで、血糖値、食事によって上がった血糖値が元に戻って、向上性が維持されるというふうになってます。で、えっと、この異常が起こると、その二度、脂肪細胞の等代謝に異常が起きると、その 2型糖尿病だったりのその疾患にも、えー、と関係があるというふうに言われているので、まあ、そういう意味でも脂肪細胞は大事な対象となっています。はい。では、えー、と具体的な中身に入ると、えっ、ー、とそ今回やった速度論的トランスオミックス解析っていうのは、このステップ1、ステップ2、ステップ3の3つのステップからなります。で、ステップ1 では、まず、えっと、メタボロームデータからフラックスを算出すること。で、えっと、そしてフラックスを算出したら、そのステップ2で、そのメタボロームとフラックスとリン酸化プロテオムの3つのデータを使って、えっと、反応、フラックスを反応速度式で吸通して、核比となる、えっと、代謝の制御様式を同定するってことをします。で、3番目に、その、核比となる制御分子の同定ということで、具体的にどの分子がフラックスに効いてるんですかってことを、まあ、議論することで、最終的にインスリンの で制御されている脂肪細胞糖代謝で、カキとなる制御機構を同定しようっていうのが最終的なゴールです。じゃあまあ最初のフラックスを算出するところです。で、まず実験ですがあ、えっと、あ、そうだ、説明言ってなかった。えっと、私は基本的にそのデータ解析とかそっちの方が専門で、えっと、実験とかですとか、えっとその、 必要分析とかそういうことはほとんどできなくて、えっと、今回のこの実験については、デイビッド・ジェームズ研究室で実施されています。えっと、白井大学のデイビッド・ジェームズ研究室で実施されています。マウス由来の 3T3L1 の脂肪培養細胞を使います。で、えっと、まずそれをその分化させて脂肪細胞になった後に、えっと、インスリンで刺激して、えっと、60分までのえっと細胞を回収すると。 で、えっと、その時、インスリンで刺激すると同時に、その媒置を、えっと、U13C グルコス、13C でラベルされたグルコースに置き換えることで、えっと、置き換えるってことを、まあ、同時にやります。これによって、そのインスリンで刺激されると同時に、細胞の中の代謝物が 13C でだんだん標識されていくといった、えっと、そういう情報を、えっと、その必要分析、メタボロン分析で取得することができます。で、えっと、コントロールとして、そのインスリンではなくて、代わりに PBS を、えっと、含む媒置を使ったものについても同様に、 行いますで、細胞を回収したら、その CMS によるメタボロン分析計測と、えっと、LCMS によるリン酸化プロテオムの計測を行います。で、えっと、こちらのメタボロン分析については、慶応義塾大学の塚智義先生の研究室で実施されておりまして、えっと、リン酸化プロテオムについては、デイビッド・ジェームズ研究室で、えっと、行われました。で、えっと、そのメタボロン分析で細胞なる代謝物の濃度、代謝物の濃度と、あとその質量同位体の割合、その質量同位体の割合、 どれぐらい、えっとえっと、どれぐらい 13C でラベルされた代謝物がどれぐらいの割合で表存在するのかということをのデータを得ます。例えば、まあ、こういう形で、例えばその、えっと、グルコース1リン酸という分子についてはインスニンを加えた後に代謝物濃度が時間変的に増加すると。その上でその質量同位体割合についても変化してて、この赤色は、えっと、M プラス6 の, そのフルラベルされた えっと、13C でフルラベルされたグルコース一輪酸で、青色は、えっと、その、全然ラベルされてない、えっと、グルコース一輪酸なんですけど、イン陰ンで刺激したとフルラベルされた13、えっと、G1P の同位体の割合が増えていって、えっと、ノンラベルの G1P のラベルがされた同位体がだんだん減っていくといった、こういう時系列データを取得することができます。で、えっ、ー、と、トータルとして203の代謝物が同定、えっ、ー、と、定量されて、66の代謝物が実際のその濃度が変化してあるっていうことが、まあ、見られました。で、57の代謝物については、その同位体割合についても変化していることが見られました。で、リン酸化プロテオムについても、えっ、ー、と、分析しまして、えっ、ー、と、5705のタンパク質、えー、代謝だけじゃなくて全部なんですけど、その、 サイトが、えっと、同定されまして、そのうち 16% 程度が、まあ、インスに対して、まあ、変化しているということが、まあ、見られたりとかしました。じゃあ、はい。 というわけでまずはこのメタボロームデータを使って、代謝フラックスを推定するということをやります。で今回、対象とした経路は、その等代謝のネットワークになっています。代謝物数は39で、反応数は41、えっと、グルコースがあって、解凍系があって、乳酸や2、えっと、があったりとか、TCA 回路があったりとかあります。で、あと、グリコーゲン合成に向かうところがあったりとか、酸化的リン酸化。 あ、リじゃない、えっと、参加的なペントスリン酸経路が含まれているような、こういうモデルを、えっと、ネットワークを考慮して、これ、こ, れこのネットワークに対して、今回は代謝フラックスを推定しました。だいたい計測データ数と、あと、あとモデリングするときのパラメータ数はだいたいこれぐらいになります。あとはその0分において、えっと、インスリンありのときと、えっと、インスリンなしのコントロールのときとで代謝物濃度フラックスが同じになるように、えっと、そういう条件でモデリングが行われました。で、そのモデリングについてですが、えっと、 えっと、代謝フラックス解析をその非定常状態に拡張するような方法を行いました。その、まあ実験によってそのメタボロム分析を行うと代謝物濃度の時間変化と質量同位体割合の時間変化が見えますよ。で、シミュレーション側ではそのえっと、フラックスとその初期条件を、えっと、まあ入力として、あとネットワーク上え構造も入力として、えっと、そこからその代謝物濃度と質量同位体割合の、えっと、の、えっと、時間変化をシミュレーションすると。で そしたら、その代謝物濃度と、その、の計測値、代謝物濃度と質量同位体割合の計測値と、あとそのシミュレーションで得られる推定値の差が最小になるようにしてフラックスを決めれば、まあデータに一番よく合うようなフラックスを、データを一番よく再現するような代謝フラックスのへ時間変化ってものが、えっと、見つけられるでしょうということで、こういう方法で行いました。その一般的な代謝フラックス解析だったら、その、 えっと、定常、代謝が時間変化しないような経緯に対して適用するのが、えっと、主なんですが、えっと、えっと、そのほえっと、我々はそれを否定状状態で拡張することで、えっと、こういう代謝が時間変化する経緯にも、においても代謝フラックスを推定するような方法を作りました。で、えっと、代謝フラックスの時間変化については、えっと、ここではその、えっと、区分線形関数、えっと、こ う, こういう折れ線ですね、そういうような形で表現することにしました。 でその時にまにフラックスがまあ例えばその今回だったらそのここで書いてあるのだったらその3つの時間間に区切ってそそやのえっとフラックスの傾きがえっとスイッチタイムと呼んでいるそのこういう T1、T2 の時間でまあ変化しますよといったこういう形で表現しました。これによって代謝フラックスの時間変化を表現しました。でじゃあその代謝フラックスを与えてあと初期条件を与えてやれば、まあ 代謝物濃度や代謝質量同位体割合の時間変化を推定することができるということで、例えば、ここの、えっと、X から Y、Y から Z に向かう、こういう単純な反応経路を考えてやります。で、この時、X から Y のうちの最初の 一, 部一番目の分子が、その CO2 として抜け出るような、こういうことを、反応を考えます。そうすると、その、例えば、ここでいう代謝物 Y についての濃度の時間変化っていうのは、単純に合成と分解の されるあ代謝フラックスの差で、えー、と表現することができると。で、さら、えっ、ー、と、同様にして、この代謝物 Y のその同位体についても同様の、えっ、ー、とじ、微分方程式を立てることができて、えっ、ー、と、例えば代謝物 Y の質量同位体、一番目の、どちらも 12C の同位体については X、X、全区体の X と一番目と二番目の同位体からできるので、その代謝物 Y の一番目の同位体の濃度の時間変化、 っていうのは合成するフラックスに1全区体の、えっと、1番目と2番目の割合をかけたものから、えっと、分解される反応の、えっと、質量同位体 Y の同位体1の割合をかけたものという形で、まあ、単純に合成と分解の差で濃度の変化を記述できますよというようなこういうようなモデリングになっていますこの時にはその速度論とか制御っていうものを考慮せずに単純にその 合成と分解のバランス、マス、質量分、えっ、ー、と、マスバランスをに従った、そのシミュレーション方法になります。 はい。というわけで、こうフラックスを与えたら、こういうシミュレーションができるので、そのシミュレーションとネットワーク構造に従って、こういうシミュ推定値が出せるので、じゃあ実験値と最小化するようにして、フラックスを最適化するというような、そういう方法で、えっと、対象フラックスを推定しました。まあ、ここは、まあちょっと細かいの省略します。で、えっと、結果としては、まあ計測したメタボロームデータをシミュレーションでうまく説明できたということで、こちらには、えっと、インスリン刺激した後と、えっと、 インスリで刺激したいコントロールの条件における質量同位体の割合と、えっと、代謝物濃度の時間変化を書いています。えっと、最適な、えっと、推定結果と、あと 90% 信用ライク感を書いてます。で、これをもうちょっと拡大すると、えっと、こうかな。はい。で、例えば、その、インリン刺激した後の解凍系のグルコースや、グルコース6リン酸や、えっと、フ, フルクトースビスリン酸などは、えっと、 13c、えっと、赤色が、えっと、陰性刺激した後、赤色はどん、すぐ高くなっていることから、まあ、陰性で刺激した後、すぐ 13c で、えっと、こういった代謝物はラベルされていることがわかります。一方で、コントロール条件では、グルコースはラベルされては見られているんですけれども、えっと、グルコース6二酸やフルトースビスリン酸では、えっと、そ、その陰性刺激したほど、13c では表示されないといったことがわかります。また、代謝物濃度についても、そのグルコース、 えっと、陰水刺激したら、グルコースやグルコース623等は、まあ、時間的に変化するものの、えっと、コントロール条件では、その変化はほとんど見られなかったりとかします。あとは、解糖系、えっと、陰水刺激した後の解糖系のグルコース623なら、早くラベルされてるんですけど、えっと、TCA 回路。 えっと、例えばサイトレート、クエン酸とかは、そのラベリングがゆっくりになっていたりとか、そういうダイナミクスが、えっと、計測されていますが、そういった、えっと、ダイナミクス、代謝物ごとに異なるダイナミクスについても、このシミュレーションでうまく表現することができました。で、トータルとしてまあ見てみると、えっと、質量同位体割合の割については、まあ、R 事情値が 0.97 や 0.98 程度で説明できていると。代謝物については 0.88 と 0.71 ぐらいで、まあ、ここは外れ値があるので、 的なものがあるので、ちょっと説明できないところはあるんですけど、大体これぐらいの精度で、まあ、えっと、その、計測された代謝物濃度と質量同位体割合を、えっと、説明することができた。なので、じゃあ、このフラックスの値は、まあ、正しいものとして信頼して、その解釈について行っていきます。で、えっと、推定された代謝フラックスの時間変化というのは、まあ、こういうふうになってて、えっと、横軸時間で代謝フラックス 縦軸は代謝フラックスで、えっと、各パネルが各代謝フラック反応を表しています。で、これだけ見てもちょっとよくわかんないので、これをそのマップ、代謝マップ上に落とし込んだものがこちらになります。まずコントロールのインスリンで刺激しないコントロール条件では、えっと、0分、えっと、での、えっと、代謝フラックスを表します。0分から3分、19分、60分までの時間変化を表して、 います で, で、0分のところでえっと回答系、グルコ ー, ースからえっと回答があって、乳酸に至るところがちょっと他の時点よりも高めだったりとかするんですけど、おそらくこれはちょっと 13C で標識するために倍体を交換したときのその影響がこの0分のところで高いフラックスを反映しているのかなと思います。まあ、それ以外はは基本的にはえっとこう えっと、全体的にフラックスは小さくて、あまり時間変化を見られないといったことが分かります。で、このコントロール条件と比較して、えっと、陰水に刺激した後では、インスリンで刺激した後に、解凍系のフラックスが時間的に増加していく様子が見られます。で、一方で、TC 回路のフラックスについては、そこま、えっと、あまり時間変化しないと。インスリンに対して回答系は増えるけど、TC 回路は増えないといった、そういう時間変化を、えっと、 知ることができました。で、また、その、回答系以外で、えっと、このピルビン酸からオキサロサク酸に行って、えっと、リンゴ酸に行ってまた戻ってくるっていうピルビン酸のサイクルがあるんですけども、ここの部分のクラックスが時間的にまあ増えてますよといったこともわかりました。で、これはまあ、えっと、その、この反応を返すとその細胞内でその、 脂肪酸合成に使われるような NADPH を供給するような反応になっているので、まあ、この反応によって脂肪酸合成が促進されているのかなというふうに解釈することができます。一方で、その、同じくその NADPH を供給する反応として、酸化的ペントースリン酸経路というものもあるんですけど、そのフラックス自体はほとんど小さくって、あんまり、えっと、ほとんど時間変換を見られてないので、まあ、 こちらの脂肪酸合成に使われる NADPH の供給はむしろこういうピルビン酸のサイクルのところで担われているのかなということが、まあ、この結果から分かりました。で、えっと、実際その、えっと、推定されたフラックスを、それを検証するために、えっと、その 13C とは別で、えっと、14C、放射性同位体の 14C で標識されたトレーサー実験を行って、えっと、検証したところ、まあ、グルコースアップテイクレートについて、まあ、計測値と推定値、 について、まあ、グルコサプテイクレートとグリコーゲンのえっと蓄積と、えっと、ファティアシッドと CO2 のセクレーションについて、継続値と推定値を並べていますが、若干まあ半、計測値と比べて推定値はまあ、大体半分ぐらいではあるんですけど、えっと、まあ、大体同じオーダーで説明できていて、しかもインスリアリの 方, 方がコントロールと比べて、えっと、多いってことも、まあ、このようにして表現することができました。検証することができました。 はい。で、えっと、じゃあ、ここでそのフラックス、メタボロデータから、まあ、ステップ1でフラックスは推定されたので、えっと、このフラックスを反応速度式で記述して、えっと、カキとなる制御式を同定するということを次にやりました。 で、えっ、ー、と、じゃあ、まあそ、その、そこに、えっ、ー、と、具体的な方法に移る前に、じゃあ、結局何が代謝フラックスで影響しているのかってことについて、えっ、ー、と、考えたいと思います。例えば、その代謝物 A から代謝物 B に向かうところのこういう反応があったときに、えっ、ー、と、まあ、あるフラックスが、まあ、推定されたとしましょう。このときに、フラックスに対して影響するものっていうのは様々ありまして、例えば、こえっ、ー、と、 えっと、ATP や NADH などの、えっと、歩行素類。で、あとは、当然、酵素量だったりとか、あとは、その酵素の翻訳語就職と、あと、まあ、アロスリックエフェクターの量についても、その代謝フラックスに影響します。で、ここで、えっと、その、ここで、まあ、何が大事なのかって、この制御する分子の中に何が大事なのかっていうことを、まあ、考えるときに、今回は、えっと、代謝物、基質や生成物の代謝物については、まあ、フラックスに影響していると、まあ、信頼して良いでしょう。で、 一方で、酵素量については、えっと、今回の時間の経緯だったら、6、陰性刺激したから60分前の短い時間なので、まあ、酵素量については一定と見なしましょう。で、一方で、その、この翻訳語就職、酵素の翻訳語就職とアロスティックエフェクターについては、フラックスを反応速度論で記述して統計的に選択しましょうということをやりました。要するに、その翻訳語就職されているからといって、代謝フラックスで影響しているとは限らないし、また、アロスティックエフェクターとして見つかったものっていうのは、その、その、単理された酵素、 を使って同定されたものが炎だったりとかするので、それが実際のこの脂肪、えー、細胞の件で効いてるかっていうのはそこまではわからないので、こちらのその翻訳を就職、リン酸化の、えー、とほリン酸化による翻訳を就職とアロスティックエフェクターについては、えーと、統計的に選択するということをやりました。その具体的な手順について、えー、と説明します。で、入力となるのはその計測されたリン酸化プロテオムデータで メタボロ代謝物の量、あとはそのデータベースからキャンディデートとなるアロスティックエフェクターをまあ抜き出していきますで、えっと。あとは代謝フラックス解析で、えっと、代, 謝代謝物量の推定値と、まあ、代謝フラックス値が得られると。ここのキャンディデートについては、今回の代謝ネットワーク上では、えっと、82のリン酸化サイト、えっと、25の酵素に対する80のユニークのリン酸化サイトが ありまして、で、170のアロスティックエフェクターが35の反応に効くっていうのがブレンダーにありましたので、そういう、それを候補としました。で、えっと、これを使って、その反応速度式を記述するっていうことをやります。まあ、見返す面でっぽいよう な, たな反応速度式を、まあ、えっと、リン酸化とアロスティック制御を含むように拡張した、そういう形になってます。はい。 まあ単純えっと、そうですね。はい。要するに、まあ、まあ、本当にさっき言った通り、その、えっと、普通、性化学の教科書に載っている一般的な見返す面点式を、それをその、えっと、より一般化したよう な, な反応速度式になっています。で、うん、えっと、この代謝物量やリン酸アロスイクエフェクターとかを含めた、えっと えっと、速度論的な代謝フラックスを出したら、そのフラックスと、その代謝、えっと、代謝フラックス解析で推定されたフラックスとの差が最小になるようにして、えっと、パラメータを推定するということをします。で、その上でパラメータを推定した後で、AIC っていう、その赤い毛情報量基準という、その統計的な尺度を使って、えっと、モデル選択をします。この AIC っていうのは、要するに、えっと、残差値上が小さくって、えっと、パラメータ数が小さいモデルほどいいモデルだというような指標になっています。要する に少ないパラメータ、えっとリ ン, えっと、リン酸化とかアロスティックス、少ないアロスティックとかリン酸化によ っ, とによってその計測された、えっと、フラックスをよく推定しているモデルを、まあ、最終的な結果にしましょうというようなそういう方法になります。まあ、この方法によってそのアロスティックエフェクターとかリン酸化が実際フラックスに効いているんですかということを同定しました。 で、えっと、その、このモデリングについて、まあ、その正しさを検証するために、えっと、推定された、KM 値、えっと、ケースか、えっと、見返す面点定数について、その計測値と、えっと、ブレンダーに載っているデータベースとの値の相関を見ると、まあ、全体として、まあ、こういうふうにしてなっていて、まあ、よく相関していたので、まあ、今回の、その、こういう速度論的なモデリングが、まあ、妥当でしょうということで判断しました。して、えっと、次の解析に進みました。で、さらに、その、 えっと、この、代謝フラックス、ちょっと待ってください、ね。えー、っと、代謝フラックスをその反応速度式で記述することができたので、じゃあその、代謝制御している分子が、どの程度代謝フラックスに寄与していますかっていうことを、えー、っと、この式変形によって算出しました。で、ここではその、レギュレーションコーエフィシェントという、その代謝フラックスに対する代謝制御分子、 死の、えっと、器用を、えっと、算出しています。で、この反応速度式、最終的に得られた反応速度式を式変形すると、そのリン酸化が、えっと、その代謝フラックスに与える器用、アロスティックエフェクターの器用、サブストレートとプロダクトの器用、アンアカウンティット、その他の、えっと、器用っていう風にして分類することができると。これによって、えっと、大事なのは、その、これら全部を足し合わせると1になるような、そういう方、えっと、指標となってますので、これを見たら、じゃあ、その、どの、 分子が代謝フラックスに効いているのかってことにを議論できるじゃないかってことで、まあこの指標を使いました。で、具体的には、えっ、ー、と、例えばそのグルート4について算出すると、まあ、えっ、ー、と、 この緑色の、えっと、ロー P、リン酸化の器用っていうものが、えっと、大きいから、そのコルグルト4のフラックスはこのリン酸化で制御されていますねっていうことが、まあ、議論されたりすることができます。一方で、アルドレースについては、この青色のラインが大きい。青色のラインっていうのはロー S で、サブストレートとプロダクトの寄用なので、これらはその、サブストレートとプロダクトの器によって、このアルドレスの、解凍系のアルドレスっていう反応は駆動されているといったことが分かったりとかします。 はい。で、えっと、ここでは、その、えっと、この、ここでいうところのさあ説明抜けてました。とすいません。えっと、ここでいうところの器用っていうのは、その、イ因数にありの場合と、なしの場合の2つの条件間におけるフラックス差に対する、その、各制御分子の器用を表しています。で、この器用が1に近いときに、この制御分子がイ因数によるフラックス変化に対して大きく器用しているというふうに解釈することができます。はい。で、このようにして、各反応について、 の各時点について、こういうその、レギュレーションコーエフィシエント、ロードの値をえっと出すことができるので、それを使って、えっと、反応を分類するということをまあ見ました。要するにその制御式に近いをベースにして、反応が、がどのようにして分類されるのかっていうことをやりました。で、階層的クラスタリングを行いまして、えっと、ここの図では横軸が、えっと、ロー、 リン酸化の器用、アロステイクの器用、サブストレートプロダクトの器用と、その他の器用につおけるその各地点を表していて、で、縦軸が、えっと、各反応を表しています。で、色の濃さっていうのが、えっと、器用の大きさを表しています。で、これを見ると、まあ、こ の, この代謝マップ、 経の全体がどういう制御様式になっているのかということについて解釈することができて、例えばそのクラスター1っていうのは、えっと、ロー S が大きいようなクラスターになっていると。で、ロー S っていうのは、色質生成物がの なので、まあ、サブストレートやプロダクトによって、えー、と駆動されている反応です。これらの反応というのは右側のマップで青色の矢印で書いていて、例えば解答系の中流以降の、えー、とアルドレースだったりとかギャップ D とか、えー、とエノレスとかそういう反応だったりとかが含まれています。なので、こ, この結果から言えるのは要するに解答系 の, の ほととんどのの反応ってていいうのは単純に気質生成物で動いているとアロストリックとかそういうような制御があるのではなくて単純に気質生成物のによって駆動されているってことが分かります。で、一方でこのクラスター2番を見ると、クラスター2番はロー A が大きいようなクラスターになっていますので、でロー A っていうのはアロストリック。 による制御が大きい企業です。なので、このクラスター2番の赤色の矢印で書いてあるようなところは、えっと、アロステリックによって駆動されているような反応となっています。まあ、そういう反応には、その脂肪酸合成に向かうところだったりとか、グルタミ酸合成に向かうところだったりとかしますので、こういう反応はアロステリックに駆動されているといったことがわかります。で、クラスター3番については、ロー、P、リン酸化の企業が大きくラされ、まあ、これはグルトコーストランスポーターのグルト4しか含まれてないんですけど、要するにグルト4、 グルゴーストランスポーターは上流のし、えー、とリン酸化によって駆動されているといったことが分かると。というわけで、まあ、この方法を使って代謝マップ全体、経路全体がどのような様式で制御されているのかということが、まあ、理解することができます。で、最後は制御となる、鍵、えー、と, となる制御分子の同定ということで、えっ、ー、と、具体的に、えー、とそのこの 具体的にどの制御分子がその代謝フラックスに効いているのかってことについて、えっと、ここではやっています。で、えっと、起用率、えっと、ローの値の時間平均を出しまして、このうちするグルート4と、えっと、脂質合成のその g パッド a c l y と、えっと、グルタミン酸合成の GLS については、そのアロス、 えっと、リン酸化またはアロスティックの寄与が、まあえっと、統計的に優位に見られたのでそれらについて具体的に見ました。で例えばそのグルコーストランスポーターのグルート4については、えっと、シグナル分子の AS160 のリン酸化が同定、えっと、されました。要するにこちらの図ではその、えっと、代謝フラックスの時間変化を表してまして、えっと 丸と三角は、えっと、インスニアリとコントロールでのその 13C から求められたフラックスで、えっと、線は、えっと、速度の反応速度論に基づいて推定したフラックスです。で、気質生成物だけだったらグルート4の、えっと、13C から表算出されたフラックスについては説明できないんですけども、リン酸化を含めると説明できるようになると。なので、このグルート4のフラックスについては、このリン酸化がまあ、メインとして効いているということが、まあ、 わかります。で、一方で、脂肪酸合成に向かう g パッドと ACLY にニスやアロスティックエフェクト、えっと、解糖系のグルコース六リン酸やフルクトース六リン酸による ACLY に対するアロスティックの活性化を反応速度式に含めると、えっと、 13C で求められたフラックスをうまく説明することができたので、これらの分子が脂肪酸合成によく効いてますね、というふうに分かることが分かります。で、グルタミン酸合成についても同様に、えっと、グルタミン酸によるアロスティックの活性化を含めたらよかったので、まあまあ、えっと、これ、これが、グルタミン酸合成に効いている制御だというふうに言うことが、まあ、今回の形解析では分かります。で、まとめると、えっと、陰水制御界についての、その、 糖代者制御における鍵となる制御効について、まあ、この方法で分かることができて、この研究、えっ、ー、と、例えばその陰水で刺激されると、シグナル分子の AS160 がリン酸化されることで、グルート4が活性化すると。で、解糖系は単純にここから、その単純な酵素気質反応で、気質量が、上流の気質量が増えたから、まあ、解糖系が駆動されるというふうになっていると。で、 まあ、保存基本的にはまあそういう方法で、様式で動いているが、まあ、脂肪酸合成のところはアロスティックが効いてたりとか、グルタミン酸合成のところはアロスティックが効いてるといったりとか、まあ、そういうような風にして、この脂肪酸、陰 ン, ン刺激者後の脂肪酸、脂肪細胞における糖代者を理解することができます。で、えっと、先行研究、えっと、一般的な知見と比較すると、そのグルト4の膜移行が効いてますというところは、まあ、一致はしてるんですけども、この、 この一般的にパイルベートカイレスについてはアロスティックは効いてますよと言われてますが、今回の研究では効いてません。単純にペップの量によってまあ駆動されているといったことがわかります。で、えっと、脂肪酸合成についてリン酸化やアロスティックが報告されてますが、今回の研究ではリン酸化よりもむしろアロスティック制御が大事なんじゃないかというふうにわかります。あと えっと、そうですね。ここのァイル、えっと、PFK っていう反応については、えっと、アロスティックっていうことは、まあ、一致しているはいるんですけど、その一般的に知られている F26BP や ATP やサイトレートにアロスティック制御ではなくて、フルクトース、えっと、F6P や、えっと、フルクトース1 6ビスリンさんの方による制御だっていうことも、まあ、わかったりとかしてて、このようにして一般的な知見と比べて、今回のデータを使って、インスリンに刺激された脂肪細胞においては、このような、 さ、制御によって代謝が駆動されているよって言ったことが、まあ、わかりました。はい。 えっと、まとめとしては、その 13C メタボローム化とリン酸化プロティオンを統合することで、速度論的トランスオミクスという方法で統合することで、脂肪細胞における等代謝フラックスとその制御を明らかにしました。どの分子が代謝制御の鍵なのかとか、制御分子がどれだけ寄与しているかということは、オミクスデータからはわからないんですけど、この速度論的トランスオミクス解析で代謝フラックスの変化とその制御分子とその寄与を、えっと、定量的に明らかにすることができました。 えっ、ー、と、社績としては、まあ、この研究は、その、私だけでは、まあ、当然完結しなくて、えっ、ー、と、いろんな方のご協力をいただいています。まあ、特に、その、えっ、ー、と、指導してくださった東京大学の黒田信也先生、あと、実験をしてくださったりとか、えっ、ー、と,、えーと、よくディスカッションしてくださった、シドニー大学のデイビッド・ジェームズ先生や、その、えっ、ー、と、ポスドの皆さん、あと、慶応義、測定してくださった、えーと、慶応義塾大学の曽我智義先生や、平山明先生、 あとはディスカッションしてくださったゆ先生に熱く御礼申し上げます。はい。私からの発表は以上です。ありがとうございました。